皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月15日、今日のモンスターバトルロード協力チャレンジバトルは、第5戦のアストルティア防衛軍が解禁になりました。ちなみに防衛軍の時間割は、冒険者の広場で公開されているものと同じなので、しんどい人は楽そうな防衛軍の時間帯を狙うといいです。今回はゲーミング防衛軍の時間でした。 というわけで、このツスクルマップの防衛軍の必勝法を伝授します。どの職業でも使える必勝法なので、ぜひ使ってください。まず、最初に出てくる撃滅隊長チェリゴを倒した時に落とす痺れ砲弾を拾います。他の人に拾わせてはいけません。何が何でも自分が拾うのだという意気込みで拾います。今回は1個しか拾えませんでしたので、いきなり先行き不安です。残り6分40秒の時に出現する強化砲弾は、絶対に拾いましょう。 これも他の人に拾われると先行き不安になります。最初の砲弾タイムですが、パーティー全体の火力が高い場合は、ここで削りきることができますので、前段撃ち尽くしてもいいと思います。でも、ボートマッチングだとなかなかそういう場面にはならないと思いますので、様子見で一発撃ったら、残りは温存でいいと思います。その後に登場する撃滅隊長、ジェリゴもしびれ砲弾を落としますので、名前の色を見ながら、積極的に拾いに行きましょう。 魔性の処理も大事ですが、砲弾の回収を優先した方がいいです。そして、最後の砲弾タイムになったら、タイミングを見計らって、全弾ぶち込むだけの簡単なお仕事です。ここでも撃滅隊長チェリゴが落とすしびれ砲弾を積極的に回収します。自分で拾った砲弾は 100% 有効活用できますが、他人に拾われると、それが怪しくなるためです。とはいえ、なかなか全部自分で回収するのは難しいので、そこは練習が必要ですね。 そんな感じで、なんとか無事に防衛できたので良かったです。主に俺のおかげだなという気分を味わえますので、この必勝法はすごくおすすめです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。